みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の竹でございます。今回の動画はヒットソングで学ぶ作曲理論講座ということで、2回目の今回の動画は、生き物係さんを取り上げさせていただこうかなと思います。具体的に言うと、「風が吹いている」という曲、「ありがとう」という曲、あと「気まぐれロマンティック」という曲と、あと「あかね色の約束」という曲、この4曲を取り上げさせていただいて、生き物係さんから作曲の方法を学んでいこうぜ、イェイとそんな感じのコンセプト。 でございます。よかったら参考にしてみてくださいませ。前回の動画の中でダイアトニックコードというものがあるという話をさせていただきました。ドミソのコードを一番のコードとしてならば、その隣にどんど ん, どんどんずらしていって、最終的に7つのコードが出来上がると。それで、この7個のコードを基本のコードとして、基本的にこのコードだけで曲を作っていきましょうと。そんな概念がありますよ。それがダイアトニックコードと言いますよという話をさせていただきました。それで、今回の動画で覚えていただきたいのが、 ノンダイアトニックという言葉ですダイアトニックじゃないコードということですダイアトニックじゃないコードちょっとこれはさておき世の中にコードの数っていくつあると思いますか世の中にというかコードの数って何種類あると思いますか 10種類、20種類じゃないことは確かですよね。100種類でしょうか、200種類でしょうか、3000種類でしょうか、2万種類でしょうか。ちょっと、まあ、頭の中でそのコードの数がバンババッとカウントされているかもしれないんですが、理論 上, 理論上でいけば、コードの数というのはほぼ無限です。ほぼというか、もう無限です。無限です。組み合わせはもう本当に自由時代なので、無限です。それで、コードの数というのは無限、ババババ バ, バッと。まあね あの こ, れこんなまるで書いたら有限じゃねえかという話ですけれども、まあ、無限にある中で中、この中の7つだけのコードをダイアトニックと位置づけますと。で、このダイアトニッ ク, ダイアトニックの中に入っていないコードをノンダイアトニックとしますと言ったら、<笑>ノンダイアトニックどんだけあるんだよという話になるじゃないですか。でも、曲を個性的なものにしたりとか、なんかおしゃれなものにしたりとか、豊かなものにするためには、ノンダイアトニックをうまく使うこと、上手に使うことがすごく大事になってくるんです。 と言いたってちょっと多すぎねかってちょっと思うじゃないですか。7個体ほぼ無限ですよ。7個体ほぼ無限。どんだけのんざりとにくくコードを知ればいいんだという話になると思うんですが、そんな中で大いに役に立つのは、生き物係さんの楽曲でございます。生き物係さんの曲を片っ端からコピーして、アナライズしていけば、J‐POP、トップ数で使われるようなのんざりとにくくコードはほぼ網羅できるかなという感じ。 です。ちょっと早速アナライズしていってみましょうか。まず、ありがとうという曲からいってみましょう。あの曲、うんと数字で書 い, て, いってみると。なんだっけ。タんたらたタんたタんたたんたたタたたタたたタたたタたたタたたんたたんんたたんたんたたんたたタたタんたタんたたん タラタティタタタタン・タタン・・。タラン。タラタティタ。タタンタタンタタン。で、一で終わり。スピッツとは打ってかって大変なことになっております。大変なことやっております。ちょっとこの七を省きましょうか。少し弾いてみると。まず一からする。で三セブンス。 本当はここはまあね、イーマイナーじ ゃ, なきゃいけないんですけれども、あえて三セブンイセブンスというコードを使っています。でその時六。ここは普通のエーマイナー。こんな感じで、もうとんでもなく問題とニックを使っていると。 こんな感じです。はあ、何が何だかわからないというふうにやってきたじゃないですか。ちょっとこの整理してアナライズをしていってみましょう。まず、普通に進めていくと、はいってなる、一番最初のポイントが3セブンスですよね。セブンス。 かかよく三セブンスって使っていいんだなというふうに覚えておいてください。<笑>もうそれくらいざっくり大丈夫です。で、その次に6に行って、その次に5マイナというコードが出てきた ぞ, 出てきたぞと。なんかよくわかんないけど、5マイナーっても使えるんだなと。で、その次は1セブンスというコードが出てきました。<笑>なんかよくわかんないけど、1セブンスってもよく使えるんだなと。で、その次に7に行って、3セブンスがまた来まして、6に行って2セブンス。えー。 前回のスピッツの空も飛べるはずでも出てきましたね、2セブンス。割と2セブンスはよく使われるコードです。でその次、普通の2が出てきて、4マイナーも出てきて、5に行って、1に行くと。とりあえず、サビだけで5個もノンダイアトニックコードが出てきました。でも、よく見てみると、このダイアトニックコードにちょっとだけ手を加えたコードって感じなんですよ。 でそれぞれの使い方にちょっとこのコツみたいなのがありますので、それさえ把握できておれば、まあ、割とよくある。よくあると言ったら、ちょっと失礼かもしれないですけれども、語弊があるかもしれないんですけれども、まあ、そんなに特殊したコードではないということがわかります。えー、もっと順番にいってみましょうか。このノンダイアトニックコードが出てきたら、出てきたらその後ろのコードに注目すると大体解決なんです。 えー、と平たくいっちゃうと3セブンスが出てきたら大体6が来ますここもそうですね3セブンスが出てきたら大体6が来るこれはありがとうに限らず大体どの曲でもこんなもんですでその次に5マイナが来たら大体1セブンスが来て<笑>大体4に解決します大体大抵5マイナ一1セブンス4でもありがとうの場合は4ではなくちょっと7が来て少し裏切られておりますが こんな感じで、ノードとかにどういうコード進行になっているかなというのをメモしていけば規則性が見えるんですよ。ちょっと僕が今、5マイナー1セブンス4の曲を家、ね、と言われたらパッとは思い浮かばないんですけれども、まあ、絶対あると思います。生き物係さんの中も必ずあると思います。それで、その次、2セブンスの使い方もその次に2に来れば大体問題ない。それで、4マイナーの後に5を持ってくれば大体問題ない。ここの 赤丸と矢印で書いた部分、ここはもうセットで覚えておけばもうまず間違いないです。まず間違いないです。で、こういうストックをひたすら増やしていって、ノンダイアトニックの幅を増やしていくと。もし仮にこれが全部うーとノンダイアトニックじゃなくて、普通の3だったり、普通の5だったり、普通の1だったりとかして弾いていくと、ちょっとこの響きが平坦になっちゃうんですよね。最初は1からスタートするじゃないですか。で しますよね。で7に行って。 ところもあるのでなんかねすごいもう違和感たっぷりって感じかもしれないんですけれども普通に弾いちゃうとこうなるわけです。 なんか間違ってなさそうな感じするけど、でもだいぶ響き変わりますよね。すごいこの広がりがなくなるというか。特に僕がこの中で秀逸だと思うのは、秀逸というか、僕が個人的に好きなのはという感じなんですけれども、この5マのナ7スの響きとかですね。えー、と<音楽>この・・・。 シャリを使う僕、すごい好きです。でその次 の, この4枚のこの響きもすごい好きですね。ちょっと歌詞が思い浮かばないん で, ですか 哀愁漂う感じのマイナー感。この哀愁漂うのがなかったら、これだけですかね。もしくは、でもこうじゃなくて、わお。 こんな感じでのの、ノンダイトインクとかもたくさん出てくると、ありがとうのサビをアナライズするだけで、この大量差ですからね。この大量ぶりですからね。半端ないですよね。まあ、こんな感じで、ノードとかにまとめたりとかすると、うとなんて言うんだろう。なんかあこのコード進行、なんとかの曲でも出てきた。あこのコード進行、なんとかの曲でも出てきたというのが出てきますので、まあ、こんなアナライズをしてみるのもすごく面白いなという感じです。とりあえず、この動画の中で、えー、と捕獲できた。 問題トリンクコードとしてはこの5つですね。ちょっと次も行ってみましょう。次は「気まぐれロマンティック」という曲をアナレーしてみましょうか。気まぐれロマンティック。えー、とあれの最初の英名のところは。なんだっけロマンティックからスタートするんです よ, すですよね。ロマンティック恋のアンテラは・・・。なんだっけホ ニ, ホニャララン。ホニャララン。ホニャララン。 ほニゃらら、ほにゃららララ、にゃニ ら, ら, ら, ら, ら、にゃにニにゃニにゃん、ほにニらにニにゃにゃにゃにゃにゃん。こんな感じです。エメロンのところにちょっと出てきます。でも、5枚なのも4枚なのもさっき で, できたやつなので、もう捕獲済みという感じですね。この中で新しいコードとしては、この6セブンスというコードでございます。これもよく使う問題だと思いますか。ちょっと弾いてみましょうか。 からなんかこうね響きがふくよかになったという か, いうかちょっとこう景色の違うなんか色の違う景色が見えますよねもう一回弾いてみましょうか、まあ、最初 4, 4からさと<ス><ス><ス>ここはなんかすごいスタンダードな感じ この中ではすごい。なんかこう。また哀愁感じの哀愁漂う感じの。雰囲気を感じ取れるんですけどもどうでしょうか？ な感じのコード進行なわけです。はあ、なるほどね、6セブンスとかそういうコードの使い方もありなのねと、6セブンスから2の組み合わせ。で、さっき5マイナーからは1セブンスに言ってたんですけれども、5マイナーから6セブンスとか こ, こんな使い方もあるのねという感じのストックもすることができました。 えー、とちょっともう少し難しい見方をすると、ここの4小節だけキーが変わっているという見方もできるんですけれども、まあ、その話はまた次回、えー、次の機会にさせていただこうかなと思います。とりあえず、今覚えておきたいのは、5マイナーから1セブンスだけじゃなくて、5マイナーから6セブンスも行くことができると。それで、6セブンスから2に行くこともできるし、2から4マイナーに行くこともできると。えー、そんな感じの話でした。さっきのあり方もそうですよね。2から4マイナー言ってましたよね。2から4マイナー。 で、この後は3625なんで、まあ普通のコード進行ということです。で、またこの気まぐれロマンティックはですね、この後のコード進行、また素晴らしいんですよ。素晴らしいというか、僕が好きなだけなんですけれども。ちょっと続きを書いてみますと、6からスタートして、で、その次に5、5音1、7で一で、また6、5、7、1。 こんな感じで分数コードが出てくるわけです。6、でその次、5、で1に行くんですけれども、この5のときに7個目の音ん。違うか。ベースの音を7番目にしてみるという感じなんですよね。元のコードとしては5です。651です。651、651と。けれども、一番低い音。コードは別に5でいいんだけれども、一番低い音は7番目の音にしてねと。 どから換算すれば、どを一緒すれば、ど、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シという感じ、シの音という感じですね。なので、5のコードを弾いておきながら、一番低い音は、1、2、3、4、5個目のど、レ、ミ、ファ、ソじゃなくて、7個目のシの音を弾いてねということになるわけです。ちょっとややこしいですね。コードは5ア目で OK です。けど、一番低い音は7個目の音で弾いてくださいねと。そんな感じのコードなわけです。 ちょっとこれはややこしい。それで、これによって何が起こるかといいますと、ちょっと響きが変わるんです。メロディーはこっちの4、5、1、4、5、1と全く同じなんですよ。けど、最初の6からスタートすることによって、ちょっとこの響きが変わってくると。 それで、その次五5に行って、でも普通の5じゃなくて、5分の7。分の7分の 5? なんつんだろう。わかんないですけれども、まあ、この分数コードにすることによって、ちょっとなんか勇ましい感じだったと思いません か, なんかこのマイナーからこう立ち向かう姿といいますか。立ち直る感じ、立ち向かう感じ。こっちの4、5、1で弾くと、 ここから弾いてみると<音楽>、こういう響きになるわけですよ。このちょっとしたコードの使い方、分数コードの使い方とかも、まあ、素晴らしいなという感じですね。それで、この後は、まあとは同じで5マイナー、6セブンス、2、4マイナーといってうー、まあ、ずっと繰り返していくんですけれども、<音楽>気まぐれロマンティックはこのエ A メルの部分が本当は素晴らしいなという感じですね。ごめんなさい。ちょっと ししました。少しついてくれないところもあったかもしれませんが、まあ、いずれわかるときが来ると思います。あと、なんだっけあ、そうそうそうそう。で、またこのね、生き物係さんのまた面白いところとして、またこのメロディーのリズムがすごい特徴的なんですよ。今みたいなその気まぐれロマンティックとかはちょっと例外になってしまうんですけれども、なんかこのメロディーのリズムにかなり癖があるんです。うんと。 1回目のスピッツさんの話では、その白の頭に必ずリズムが乗っているという話をさせていただきましたけれども、生き 物, がさ生き物係さんの場合は、逆にあんまり白に乗らないんです。あんまり白に乗らないんです。うんと。 タンタタ、タンタタ、タンタタ、タンタ タ, タ, ン タ, タ, タ, ン タ, タというあるああ、こういう感じの音符がある中で、ここのところがシンコペーション、タイがつくことによって、うん、タタ、タタ、タタ、タタ、タタ、タタ、タタ、タ タ, タ, タ、タ タ, タ, タ, タ, タ, タ, タというリズムがすごく多 い, いんですよね。これがそのいわゆる近代ポップス。<笑>スピッツさんも十分新しいですけれども、<笑>本当にここ数年のポップス感をすごいな演出しているのかなと僕は思います。 ちょっと弾いてみますと、えーと「あかねい色の約束という」色の約束という曲とか。わ<音楽>かりますかメロディーが「うんたたうんたたうんたたうんたた こんな感じのメロディーになっているわけですよ。さっきのありがとうもありがとうも実はそうなんですよね<音楽>。最初の前半の部分がこのリズムですよね。 「さくら」という曲とかもそうですね。 結うもそすね。<音楽> こんな感じで、うんたた、うんたた、うんた、うん、たというリズムが多いという話をしたかったんですけれども、<笑>なんか分かっていただけましたでしょう か, なんか最近のうんここ2、3年くらいのポップスって、なんかこのリズムがすごく多いような気がしますうと、まあ。生き物係さんをはじめ、例えばレミオ・ロメンさんとか、あと。<笑>やべ、すげえ名前を忘れでした。レミオ・ロメンさんっていいのか。あの粉雪とか歌っている方、そうですもんね。なんかその方とか。 ここ数年で売れてきたようなアーティストさんは、このリズムがすごい多いような気がして、まあ、最近 の, この日本人トレンドというんですからね、なのかなとすごく思うんですが、いかがでしょうか。まあ、こんな感じで、生き物係さんからは、こんな感じの。 ノンダイトニックコードがあるということと、こういうリズムの手法があるということを学びました。なので、皆さんも参考になるところがあればうれしいんですけれども、どうでしょうか。ノンダイトニックコードを使ってみたいと思ったら、まずこの辺からスタート。そして、モダンな雰囲気を出したいと思ったら、こういうリズムを使うところからスタートという感じでございます。それで、まあ、前回もちょっと・・・・ 最後のほうにこんな話をしましたけれども、まあ、こんな、ね、理論にとらわれて、理屈っぽく曲を作ってもそれはそれで面白くなくなってしまうので、まあ、あくまでも参考程度に引き出しの一つとしてこんな話を覚えていただければなという感じでございます。それでは、今回の動画はここで終わりにしましょう。ちょっくらややこしいところもあったかもしれませんが、えーまあ、覚えておけば必ず役に立つときが来ると思います。それでは、また次回の動画でお会いいたしましょう。 えー、と次はサザンオールスターズさんを取り上げさせていただく予定でございます。えー、お楽しみに・・・。